ただいまうんなんだこれ羊誰だよもしもしこんばんは私の名前はハガサプレゼント受け取ってくれるかハガサプレゼントって ここの箱の箱とかそうそれは君のために用意したものぜひ使っ て, みてくれたほういじゃあそういうことで、ね、おいじゃあってなんだよおい切れた誰だよ若さって<タッ>この中に俺が喜ぶプレゼントが入ってるっつってたなまあとりあえず開けてみるか 時計これってもしかして時計型麻酔銃真実はいつも一つこれあっあれやんコナン君のやつやマジでこれコナン君が眠らす時に使うやつでしょこれ、うん、コナン君の時計型麻酔銃じゃないこれありがとうございま す, います素直にめっちゃ嬉しい俺ちょっとはめてみっけん サイズもぴったり色めっちゃかっこよくねこれなんか紫メタリックみたいなでここに鍵のなんかエンブレムついてて「ゴダン!」って書いてありますこれなんといってもあれじゃねこれでしょおおすげえおまマジやばこんな感じで狙える ちょっと今からねこいつで弟を眠らしていきたいと思います今6時40分弟を眠らせる「ーーーーー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 100寝たね、向いて。向いて<笑>